はい。皆さん、こんにちは。はい、えー。4週目、2回目のビデオです。はい。ここでは、Google フォームを、ね、使って課題を作ることについてやります。はい。皆さん、覚えてますかどんな Google フォームだったかはい。ね、これちょっと見てみましょう。ね、こんな問題でしたね。はい。ねうん、タイトルがあって、名前を書くところがあって、絵を見て、 正しい日本語を選ぶところがあったり、ちょっと大きくしましょうか。ね、これ同じ問題ですね。はい。ね、あと、英語を読んで、ね、あの、日本語を選ぶのがあったり、スマートフォンで日本語を入力するとかね、そんな問題がありました。はい。じゃあ、これを作ってみます。で、 まずですね、Google フォームを作るときはいろんな方法がありますが、Google ドライブに行きましょう。ねえー、Google ドライブに行って、ねあの、どこにファイルがあるかわからなくなりますからねあの。いつも作っているところに、フォルダーに、ね、私はここですね、CJCC 研修会というフォルダーの中に、Google フォームも作ります。はい。じゃあ、このフォルダーの中で、 はい。ニューをクリック。Google フォームを押します。はい。クリエイトします。はい。じゃあ、これですね。ここ、これが Google フォームを作るところです。はい。えっと、Google フォームはいろんなことができますけど、それを全部話すととっても時間がたくさんかかりますので、今日は 私が前に作ったような問題を作る方法だけやります、ね。あと、いろんなことができますから、ね、もっと使いたいなという人は調べてみてくださいね。はい。はい。では行きましょう。はい。まず、タイトルをね、決めておきましょう。なんだろう。何でもいいですね。な初級1とか、ホーム課題とかね。はい。ここにタイトルを決めました。 で、ここをクリックすると、ね、これファイルの名前ですね。同じになります。はい。じゃあ。はい、いいですかはい、じゃあ次ですね。次に行きます。はい。まず最初に、これは、ま、テストじゃないけど、ね、問題ですから、これをクイズにします。ね。というのは、はい、ここですね。このセッティングですね。はい、行きます。 これは、ね。あの、まあ、いいです、これは。はい。皆さんは多分出ないと思います。ね。もし、ここに、私の場合、ここにチェック最初入ってましたけど、このままにすると、私と同じ CJCC で働く人しか見ることができません。これはチェックを外します。普通の人はこれはないはず。はい。で、あと大事なのはここです。クイズありますね。ここを押して、 これをクイズにします。make this a quiz. ね。はい。こうします。いろいろありますけど。まあ、あとはいいです。触らないでもいいです。はい。これで、save。はい。じゃあ、これがクイズになりました。はい。で、基本的なやり方。問題と答え。選択肢を書くということですね。はい。じゃあ、 はい、ここを押します。するとこんな画面になります。はい。で、ここにクイズのクエスチョンを書くんですね。私の場合は、どんな仕事ですかこれですね。はい。そして、見てみましょうか。さっき何でしたっけえっと、これか。これですね。これが見本ですね。はい。あ、そうだ。名前を先に入れなきゃダメですね。名前ね。えー、っと、すいません。戻ります。はい。えっと、 じゃあ、これどんな仕事ですかじゃなくて、名前にしますね。はい。そうすると、お、ここは自動で、ショートアンサーになりましたね。はい。えっと、見てください。ここを押すと、どんなタイプの質問にするかを選ぶことができます。まあ、これはショートアンサー。短い答えを打つ。自分で打ったり書いたりするってことですね。で、これは、ちょっと長いもの。 はい。えっ、ー、と、マルティプルチョイスは、たくさんの中から一つ選ぶ。チェックボックスは、たくさんの中から一つ以上選ぶ。うん。答えが二つあるときとかは、これを使います。ね。まあ、そのぐらい覚えていればいいです。あと、いろいろありますけど、いろいろありますけど、とにかく今日はこれぐらいね。えっ、ー、と、ショートアンサーとマルティプルチョイスと、 チェックボックスだけ覚えておけばいいかなと思います。はい。じゃあ名前は、もちろん自分で書きますから、ショートアンサーですね。で、これは、えー、名前に正解はないですから、うん、これはこのままでいいです。ね、はい。ね、アンサーキーには必要ない。はい、で、これをオンにしましょう。オンにすると、名前を書かないで、 宿題を出すことができなくなります。ね、必ず名前は、ね、書いてもらわないといけませんからね。はい。はい、これでできました。はい。じゃあ次行きましょう。じゃあ次に行くときはこれ、ね。add question。はい、行きます。はい、次の問題。次の問題は、ね、どんな仕事ですかね。はい、これですね。はい。で、絵を入れましたよね。絵が入ってました。じゃあここで絵を入れることができます。 はい、この絵は Google ドライブにあってもいいしどこにあってもいいです検索することもできます例えば野菜の絵を入れたい時は検索してこれを押してインサートをするとね、えー、野菜の絵を入れることができますサイズは変えられるのかな ダメだねサイズは変えられないですねは。いはいでも、この絵はリムーブしますね。ここではアップロード。私のパソコンに入っている絵を入れます。こですねえと例えば、これを入れます。PDF ファイルも入ります。 はい、こんな絵でしたね。はい。じゃあ、これが問題ですよね。はい、この絵を見てどんな仕事ですかはい。ここに選択肢を書きます。答えは何だっけホテルで、働いて、います。で、ここでエンターをすると下に行きます。はい。あと何だろう。野菜を、作っています。はい、またエンター。 建設の仕事をしています。はい。工場で働いています。はい。まあ4つぐらい作りましょうか。別に3つでもいいですし、4つでも5つでも何個でもできます。はい。これで選択肢ができました。でも、これはクイズですから答えを決めなければなりません。この中からね。はい。 じゃあ、アンサーキーがあります。はい、これを押します。すると、こんな画面になって、はい、ポイントを決めます。これが何点にするか。まあ、これは皆さん自分で決めてください。1点にしましょう。はい。それで、この中から答えを1つ、はい、クリックします。はい。で今、こうなってますね。これが正しい答えですよという意味です。もしこれが正しい答えなら、 二つになるんですね。二つはダメ。どっちでもいい問題はそれでもいいですけど。ね。四つ。全部答えにもできます。はい。でもこれですね。はい。で、えー、はい、できました。ダウンですね。はい。で、これを、これはどっちでも必須問題にするか、どっちでもいいけど、まあ、必須にしといてもいいかもしれませんね。学生が忘れてしまうかもしれないからね。はい。 はいあと、私がよくやるのは、これですね。ここでシャッフルする。オプション。この選択肢をシャッフルする。これに、をこれを今オンですね。オンにすると、この並び方がいつも変わる。ね。今はホテルで働いていますが、一番上にありますけど、ある学生が、 やるときは2番目にあったり3番目にあったりそれがランダムで変わるということですねはいこうしておけば正しい答えをいつも上に書いておけばいいんですねはいはいじゃあこれで問題ができましたじゃあ一つできた見てみましょう確認ですね確認するときはこの目のマークこれを押しますするとはい学生が見たときの ね、あの、どのように見えるかが見えます。ね、名前書きますね。どんな仕事ですかはい。あ、これは一番上にあるけど、えー、一番上にありますけれどもれ、ちょっと待って。なんで一応。うん、そうですね。はい。えっ、ー、と、今、これ、これは同じですけれども、この他の順番は変わっていますね。全部ランダムになっていますね。はい。 はい。じゃあ、これで OK です。はい。じゃあ、一つ問題できました。じゃあ、同じような問題をもう一つ作ってみますね。はい。じゃあ、ここ、同じような問題だからコピーします。はい。これを押すと、同じ問題が下にコピーされます。全く同じ問題です。でも、それじゃダメですよね。はい。絵を変えます。絵を、はい。同じように変えます。 どれだっけはい、じゃこれにしよう。はい、ね。はい。じゃあこれはどんな仕事ですか答え変えましょうね。なんだっけ。介護。介護の仕事をしています。はい、これで OK です。もしここを変えたいときは、ね、ここにも、まあ、別に変えればいいですね。ホテルで働いて、 見ます。はい、これで OK です。一番上ですけれども、これランダムになってますから、シャッフルオプションオーダーになってますから、一番上でも構いません。点数も1ポイント。はい、OK。じゃあこれで2番目の問題ができました。はい、またコピーしました。ね、じゃあもう一個作ろうか。同じ問題。 はい、じゃあ、これ。はい、ね、同じですよ、やり方は。絵が変わりました。ね、はい、野菜を作ってみます。はい、これで OK ですね。えっ、ー、と、なんだ、これは。あ、はい、はい、はい。同じ<笑>答えがあるからダメだっていうんですね。じゃあ、ここは、介護の 仕事をしていますにしておいて、えっと、アンサーを変えたらいいですね。介護じゃなくて、これにします。はい、これで OK です。はい、できました。はい、じゃあもう一度コピーしますけれども、もう、えこの問題はやめましょう。絵の問題はね、やめます。リムーブします。はい。じゃあ例えば、 うんね、あの、クメール語とかでね、な、うんだろう、ホテルとかですかうん。はい、ねまあ。こういう問題も作れますよね。そしたら、これは、まあ、この方がね、簡単ですよね。クメール語を日本語で正しい訳を選ぶとかね。はいまあ、ど何でもできますからね。はい。 OK です。はい、あとは、私が作ったのは、こんな問題作りましたね。えっ、ー、と、このような絵を入れて、日本語で書いてください。はい、まあ、こういう問題。 そしたら、これ選ぶ問題じゃなくて、学生が、えっと、スマートフォンとか PC で、学生と書くんだから、ショートアンサーにしますね。はい。で、これも、アンサー、アンサーキーを、ね、コレクトアンサー、アドアコレクトアンサーだから、学生書いておきます。 まあ、そうですね。他のすべてはえ間違いですね。これだけですね。正しいのはね。はい。こうします。こうすると、同じように書かないと、丸がもらえません。じゃ、これはちょっと難しいから、時間かかるから2点にしましょうか。とかね。そういうことができるあれ。あれああ。 そうね。コレクトアンサー。例えば、ひらがなでもいいよっていう場合は、2つとかね、選べる、あの、コレクトアンサーを決めることができます。はい。じゃあ、もう一度同じような問題作ってみますよ。はい、コピーしますね。コピーして、絵を変えますね。はい。あれ絵が変わってない。 すいませんあはい。おこれはちょっと長い問題ですね。はい。で、これ問題は OK です。ですけども、コレクトアンサーを変えなければいけませんね。はい。先週はとても見忙しかったです。はい。 こうやってちゃんとかけたら、ちょっと難しいから3点にしとこうか。はい、とかね、こういうことができるわけです。はい、ね。はい、では、これを確認、作ったら必ず確認してみます。はい、はい、はい、はい、はい、はい、ちゃんとできてますねあの。自分でやってみたらいいんですね。はい、えー、テスト。 これか介護の仕事野菜を作っていますホテルで働いています日本語で書いてください学生はいね忙しかったですはいねこれ学生は同じですよ画面は ここれををするるるとと自分の点数を見ることができるあそうですね。ちゃんと問題も答えも合っていました。はい。できました。ということです。はい。ねはい、では、これで終わったんですね、えー。問題の作成が終わりました。ね、じゃあ、これをどうするかですね、はい。スライドにどのように貼るか。 ですけれども、はい、一番上です。えー、じゃあ、これですね、センド、うん。で、この辺がちょっとね、複雑というか、初めての人は難しいですけれども、あもう一回行きますよ。はい、ここですね。ここを押して、まあ、これ、メールで送ることもできますし、これがいいですね。あのスライドにつけるときはこれ。 これを押すと、リンクが出てきますね。リンク。まあ、短くしてもいいし、別に長くても同じです。はい。で、これを、はい、コピーします。はい。じゃあ、できました。コピーできました。これが、ね、この Google フォームのリンクです。ここにアクセスすると、学生は、えっ、ー、と、試験あ、課題をすることができます。で、 ちょっとはい。じゃあ、例えば、これが学生にあげるスライドです。ね、ここにこさっきの Google フォームのリンクを貼りたい。ねうん、じゃあ、そういうときには、例えばですね、なんでもいいですけど、 今日の課題です。頑張ってください。で、課題。大きくしとこうか。こうで大きくしておいて、リンクを貼りたいところを選択します。ちょっと大きくしましょうか。はい、いいですか。リンクを貼りたいところを選択して、これですね。 このマーク。あれ。このマークですね。インサートリンク。これを押します。はい。すると、ここにリンク出てきますね。で、さっきコピーした URL をここに貼り付けます。アプライ。うん。すると、こうなりますね。なんか色が変わって、下に線ができます。 じゃあ、これを学生が見たときにですね、これをこう押すと、Google フォームに行けるということです。よろしいでしょうかうん。もう一回行きましょう。え、ね、どこでもいい。今日の課題です。これでもいいです。ここを選択して、これですね。インサートリンクインサートリンクじゃなくても、ここじゃなくても、ここで右クリック。 するとリンクが出てきます。同じですね。で、ここに貼り付ける。さっきのリンクを貼り付ける。ね。色は変わりましたね。はい。見てみましょう。はい。ね。どちらも同じです。ね。課題に飛ぶことができます。ね。で、学生は Google スライドから Google フォームに飛んで、宿題や課題をすることができます。 よろしいでしょうか。はい。で、じゃあ、これで課題はできるんですけど、問題は、ね、えー、その、それを先生がどのように見るか、ですね。はい。で、それを見るのは簡単で、はい。これですね。Google フォーム、作った画面です。ね。この画面に行くと、レスポンスが1になっています。 あれどうして1になってるかな私がさっきテストしましたね。うん。誰かがやると、これが、あの、レスポンスがすぐにリアルタイムでつきます。で、ここをクリックします。そうすると、ここで、ね、名前、テスト。私やりましたね。はい。で、こういう答えが見えます。ね。はい。で、一人一人の答えを見るときは、 インディビデュアル。まあ、これは今一人しかないから、これが一人の答えですけど、10人、20人いたら、誰がどんな答えをしたかがわからない。ここで見ることができます。ね。例えば、テストさんは、ああ、この答えはこうした。こうした。全部見ることができます。全員分、一人一人見ることができます。ね。これは何だろう。うん。 ああまあいいや。はい。で、これでも20人、30人いたら結構見るの大変ですよね。そしたら、ここ、クリエイトスプレッドシートここを押します。そうするとなんか出てきますけど、クリエイトしてください。そうすると、一人一人の答えが、この、スプレッドシートで見ることができます。ね。テストさんは9点でした。 全部の答え、このように答えました。出ます。何時何分に宿題を出しました。ここで全部確認することができます。で、このスプレッドシートはどこにあるかというと、やはり、ここですね。最初に Google フォーム、課題を作りましたね。Google ドライブの中ですぐこの横にレスポンスというのができますから、 あの、いつでもここに入ると学生の答えを確認することができます。ね。はい。とっても便利ですね。誰が何時にやったか、誰がやってないか、全部わかりますからね。はい。はい。じゃあ、Google フォームについては以上ですね。はい。よろしいでしょうか。えー。ちょっと長くなりましたけれども、ね、今週は 課題は一つでいいですから、ね、よく見て、えー、Google フォーム作る人はやってみてください。はい。で、あの Google フォームはとっても有名なものですから、あの、作り方というのはたくさんあの世の中にあります。ね。えー、なので、あの、わからないことは私にもちろん聞いてもいいし、ね。調べてみたり、ね。することもできると思います。ね。Google で調べてみてください。ね。 はい。では、2回目ですね4。4週目2回目の Google フォームの使い方については、ここまでです。はい。